あやっぱり私はぬれて帰るしかないんでしょう先生 地面お姉ちゃん、あート遊泳校から来ましたよろしくお願いしま<笑><笑>うわー死んでるー<笑>あ、ピンポーンー生きてるママ、あの着ぐるみただものじゃないよ<笑> ついな。今朝の奴らとは明らかに違う。<笑>早いうう何してんだ。おい。今。手を出せば。やられていた。好きだらけなのに。俺の直感が大音量で。危険信号を発している。<笑> やばーいあの着ぐるみただものじゃないよ。<笑> け気をつけろつうか待たぬ聡美さんエンジさんはその機種も追ってるそんな今すぐ呼び戻してください彼女は序列98位フクロウのイニシエーターで強化兵士の一人です<笑>エンジか<笑>よかった今すぐこっちに戻ってこい 何で パンパンにシアン・マー i a n ラン・ウォー・ガイパイス・メップテン・パ<音> ita <楽>・ガイス・イエス・イエス・イエス・イエ お姉ちゃん。アート なんで私が上杉さんの味方してるか分かりますかなんだそれ、うん、好きだから。 いやいやいや。ザキラーティー。マウスペトリック。ママ、あの着ぐるみただものじゃないよ。<笑><笑>できた。かっこいい。本当？見せて見せて。うん、あ、これとがし君？戦闘中。戦闘中？<笑><笑>これによって言うと。 初めての相手はジョジョではないこのディオだ ハラヘッちス えっ<音楽><音楽> マ, イカさんママあの着ぐるみただものじゃない Setelah menonton, jangan lupa beri like pada video. Setelah, jangan lupa subscribe ke channel kamu, ya, dan jangan lupa buat video video yang l a i n y a juga. Terima kasih atas s e m a anime.